カメラオッケー、音オッケー、やっちゃオッケー、用意スタートどうも皆さんこんにちは、監督ラボの監督です今回はですね、一人用ゲーム、シェフィーこちらですね、1000人に達する動画ですねぜひですね、参考にしていただければなと思っておりますでは行きましょう3人の最初の5枚はこちらのカードですゲームスタートです、用意スタート まあ、まずはですみ、ね、ま、えー、せん、えー、もう一回いきましょう増やせよを使って3に増やす<笑>はい、ではどんどんサクサクいっていきたいと思いますえではですねここにかしは梅を使って3を増やしましょうはい、わあーそうきたかそうきたかそうきたかそうきたかえっ、ー、とじゃあ疫病を使って1を消しますはい、あちょっと待って。 いろい ろ, いろいろとはいでは行きましょうはい、えー、続きまして、えー、では「地に一を使って「1」を大量に、えー、ゲットしましょうはいでは次がですねえっ、ー、とこれはこれは、えー、もちろん「メテオ」を使ってあメテオに関しては追放です「えー、1」が消えますはい、えー、続いて「使えない」「統率」は使えないし 対策筋はもったいないえーうーんあ使うかじゃ黄金のひづめを使って一、えー、がそれぞれワンランクアップになりますはいはいおし使うか使うか使うか使うか牧羊犬を使って狼を消しますはい暴落と霊感うんと霊感か 霊感がでも、シェフィオン来てないからな。統率だね。統率を使って3全部消費して、え10になります。はい、次。えっ、ー、とですね。じゃあもう暴落。これ半分じゃないけども、10だから半分にならないと。ああ、マイナスカードが増えてきましたね。これ使ったらゲーム終了でしょ。これもゲーム終了でしょ。ということはこの3つだ。統率もったいないな。 うん、じゃあ統率え効果なし捨てはいああそうかまあいいやじゃあ埋めよ銃をコピーあー落雷かああちょっとああだめだこれはちょっときつい、まあ、でも霊感で可能性にかけようか持っていきたいものはいやーどうしようどうしよういやーどうにしても無理だなこれは これじ半円 い, いやもうカードにかけようよしでは行きましょう半円を使って10の下3を3枚ゲットしますはい頼むぞはいまあまあまあいやい い, いいんじゃねえかよしじゃあですね使ったゃうかこっち嵐を使って、えー、3を捨てます3を2枚ね2枚に捨てます、はい でこちらですねここはですね埋めようかな埋めようを使いますか埋めようを使って、えー、銃を増やすはい押したきたよし勝ちの流れが来たぞ万能羊を対策羊に組み合わせてシェフィオンを追放はいでさらに、えー、対策羊で落雷を追放 あこれはもう減っだけだね、えー、落石を使って3を減る、えー、2枚以下にする加密を使うので10で減るはいでは第2ラウンドいっていきたいと思いますはい第2ラウンドいきます最初の5枚がこちらはいでは行きましょうえっ、ー、とこれは、まあ、まずはまずはですね梅を使って10をコピーします はいああもう来ちゃったか対策羊じゃあちょっといらないものをまず消しちゃおうか霊感を使って霊感を使ってちょっとね今後突然来たらヤバいやつこれだなオオカミよしじゃあシャッフルします、はい、えーとでは、ね、万能羊の効果を使って対策羊で対策羊で、えー、まずオオカミを消すはいはい えー、と増やせを使って3を増やすおし統率欲しいな統率欲しいけどもう埋めようか埋めようかじゃあまあいいやまた埋めようを使って10を増やすはいじゃあ統率きた統率のタイミングがここかなうん統率を使って10を30にランクアップよしはいいや連続行こう 暴落を使ってこちらは 半, 半分になるので3でさらに過密を使って2枚なので効果は発動しないよしそしていや違うこれはパンを使ってえ30のですね下のカードの10を3枚得るはいあこれも勝ったかもしれないこれ勝ったら対策羊を使って嵐を追放します で2枚ゲットします、えー、と黄金の蹄づですね、えー、30以下のやつは全部レベルアップするので、えー、10が全部30になりますよしはいで続きまして邪魔なので牧羊犬を使って疫病を捨てますでラストカードこれは統率を使いますえっ、ー、と 1, 2, 三十の上で百。はいあとはもう使うだけですねえっ、ー、とああこれがあるのかああ い, いやちいみちを使ってとりあえず一一を一二三四五いやちょっと残しとくか一個よしで続きまして落石を使って一個減らすで梅を使って梅を使って1 0をコピーするのであちらこっち はいはいこんな感じです第2ラウンドはこんな感じになりましたでは第3ラウンドいきたいと思いますよし活動はい最初の5枚はこちらはいではゲームスタートえっ、ー、とですねこちらですとスペースがないので統率が2枚来てるんだな統率が2枚きてるちょっと邪魔なものがあるから え逆にね逆に霊感を使ってちょっとカードを減らしたい<笑>うーんあいやこれだもう暴落暴落使っちゃう暴落に関してはですね枚数が半分になりますカードをねはいじゃ暴落を使ってえっ、ー、とこうだから、まあ、3枚ですね3枚減らしますはいで結構空きスペースができたのではいここはあでもどうしようかこれは とりあえず地に道を使って一を1枚だけもらいましょうはい液病あいや液病を使って2枚捨てますはい増やせを使って3を得ますはいえー、あんま変わんないけど、まあ、落石を使って3を減らしますはいあよしじゃあ梅を使って100を増やします、はい よしじゃあ、統率を使いまして、100が1ランクアップの300になります。はい。えっ、ー、と、過密は効果が発動しません。はい。で、えっ、ー、と、これは、あ、割り、わった。はい。梅を使って300をコピーで、さらに、えー さらにですね、さらに、えー、半円を使いますょ一、えー、1枚使ってワンランクだから、えー、300だから、えー、そのワンランクした100が、えー、3枚ゲットあ。残りカードが2枚ですね。よし、これは、統率、あ、いや、じゃあ、万能人手を使って、えー、統率の効果を使いましょう。で、300。あ、この時点でもう、あ、まだまだだ。まだもうちょっと足りない。はい、勝った。はい。 梅を使って300をトピーどうせだったら、えー、黄金のひずみを使って30の上100にする闘争使って、えー、30の合わせたあこれ全部だこれ全部を使って1000はい勝ちましたこういうい感じででギギリギリですけども 線に達することができましたぜひ皆さんも参考にしてください監督ラブでした最後までご覧いただきましてありがとうございます他にもこういった動画を出しておりますぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください監督でした